やっちまったないい天気なんだけど今日は一つやっちまったことがあるんだよそれがなそう財布を洗濯しちまったってことなんだよやっちまったぜうーんズボンをねそのまま洗濯しちゃうとね危険なことがいっぱいいっぱいありますね100元くっついてやがる100元 100元リンハオのレシート500元札んだよ夏弥人のことを笑いに来たってのかなんだよ間違って財布を選択しちゃった男を笑いに来たんだろうああ笑っちゃったのうんそれは残念俺さ昨日夢でさ石田さんに1000円貸してるように、うん、なたんだよ何だよ1000円何日本円なんだよえだから貸すか買の取り出すに来た<笑> そして、えー、いざという時の、えー、カット版も全てびしょびしょになってしまいましたいざいざ渡せたらいいなと思っていった雑誌令和の貴重なステッカーもびしょの濡れにびしょの濡れになってしまいました、えー、そして三丁屋のオリジナルステッカーこれは髪がペライからもう濡れちゃったらもうダメかなという感じしますね カットマどんだけあんねんな。どんだけ心配しようやねんなって話だけど、友達が怪我した時とかに渡すと、めちゃくちゃありがたがられる。内側には何が入ってるああチューンコアの本田ラジローさんの名刺これはモザイク。ひとしはがの名刺これもモザイク。これは自分の名刺そしてもうすでに死んでる電話番号だから移しても大丈夫。ええ、あ。まきて銀行の カードー。これもモザイク。うーん。毎段、マイマイマ イ, マ イ, マ イ, マイこれは、台湾のマクドナルドだけのカードなんですね。これを持っていくと、なんかチャージ機能は特にない。あ、あるのかなわかんない。チャージ機能は多分ないと思うんだけど、A のどれかを1個買うと、B のどれかが1個ただでもらえるよっていう1年間使えるカードが、なんか300円ぐらいで売ってます。そ<笑>して、 保険証保険証日本の保険証なぜ持ち歩くかというと身分証明書として使いますこれで終わりかなオーフーおしまい干すよどうして私がこんな目に こんなこと人生で初めてだよどうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだおしまい